は略観理想東京支部の皆さんです準備の間簡単にチーム PR をご紹介します私たちは関東の社会人を中心に活動しています今年の演舞テーマは袖しぐれ江戸時代に存在した吉原遊郭を舞台としそこに住むオイランたちをモチーフとしています私たちが描く4分間の物語をぜひお楽しみくださいというコメントをいただいております チームを代表して白石和樹さんに今年の作家の意気込みをお聞きしたいと思います。白石さん意気込みをお願いいたします。はい、えー、私たちはピアカム東京チーと申します。えっ、ー、とまあ、えー、原宿スーパーよさこいえっ、ー、と私たちもえっ、ー、と2 年, 2年3年ぶりですかね。えっ、ー、と本当に久しぶりに出会れて光栄なんですけれども、えっ、ー、とまあ今ご紹介にあずかった通り、えーとえー、そうでしぐという こちらどちらをテーマにしているんですけれども、華麗な女性帯の動きと力強いハッピの、えーの動きが、えーまあ、特写となっております。精一杯力強いと驚かせていただいたいと思います。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。三年ぶりに参加させていただいて本当に嬉しく思います。思っております。 どうぞご声援のほどよろしくお願いいたしますそれでは終わります白武装を I'm sorry. 島寂にひとときの夢を語りている